同グループからキシユ平タ、ヒラ神宮寺優ジングジユタが脱退することになった経緯を語ったが、その内容がもうわけわかんない。と多くのファンを混乱させているようだ。長瀬はオープニングで、改めて2023年5月22日をもって、キングプリンス派5人での活動を終了します。ファンの皆さん、このラジオを聴いてくださっている皆さん、 驚かせてしまうような発表をすることになり、申し訳ありません、と謝罪。続けて、三人から脱退の意思を初めて聞いた時の様子を解雇し、グループ仕事の終わりに呼ばれて、実は辞めたいと思ってるんだよね、っていう風に伝えられて。で、辞めたい理由を聞いて、それは発表したコメント通りなんですけど、と説明。 三人からの報告に、三人が辞めたいって思っていることもショックやったし、気づかれんかった、という流せ。この時、いやいやいや、嘘でしょ。せめてさ、2ケラ3年、数年はもう少し一緒にやらせてくれ、などと三人を引き止めたそうだが、三人の、辞めたい。という意志はすでに固く気持ちは変えることはできなかったという。 この放送で涙ながらに二人でやることに意味があるのかなっていうところもあった解散って選択肢ももちろんゼロじゃなかったと声を震わせていた永瀬。ネット上ではメンバーが一番辛いのに感じたことを直接ファンに伝えてくれてありがとうレン君が言える範囲で精一杯話してくれたんだからこれ以上でもこれ以下でもないんだと思うありがとう レン君は三人を引き止めてくれたんだね。それが分かっただけでも嬉しい。と、感謝や理解を示すファンが相次いでいる。その一方で、紫輝くん、岸くん、ジくんの三人だけで何で辞める話を進めていたのか。その輪に何でレンくんがまは入れなかったのか。そこが疑問でしかない。脱退する三人が、三人だけで脱退を決めて、 決定したこととして、レン君とカイト君に伝えたってことわけは勘なさすぎる。あの三人はそんな勝手なことしない。こんなの絶対に違う。いつも五人で話し合ってきたのに、二人がハブにされることなんてあるもう何を信じたらいいかわからないよ。と混乱するファンも目立つ。やはり、二人を外して三人が脱退を決めていたというツイさんの分裂構造を、 多くのファンが受け入れられないようだ。しばらく騒ぎは静まらなさそうなだが、そんな中、脱退発表後の9日に発売されたニューシングル、月読み、彩り、が発売初日に60万7551枚を売り上げ、11月8日付のオリコンデイリーシングルランキングで初登場1位を獲得。 これはキングプリンスに一とって自己最高初週売上となるデビューシングルシンデレラガールの初週売上 57.7 万枚を上回っている。SNS には微力ながらメンバーの感謝を購入枚数で伝えたい、キンプリに売り上げで恩返しをしたいと綴るファンも参見され、そんな思いが数字に現れた結果と言えそうだ。